それはある日の出来事いつものように何ら変わりのない始まりである仲間の1人がパーティーリボンを使ってくれてたのでありがたいなあみんな上手に稼げたらいいななんて思っていたお破滅かよしオッケー。 ちょっと早めに様子見に行くかビリーが移動したら助けに行こうん<笑>面白い面白いぞ 何, 何であんなフェイスキャンプしてるのあんな短い時間で煽られたもしこの人がリボン使ってくれてたらかわいそうだな。身代わりになれば煽ったからかどうかわかるから。強引に助けるか。ナイスクロー。見ろ 危ない入学おめでとう卒業まで病みであるこれは離れる 離れないこれでジェインの無実が証明された今のうちにみんなにはガンガン発電機回してもらおう僕には開放があるからワンチャン逃げれるとりあえず耐久斬りまで時間稼ぎもうそろそろ解放行くぞ何ギリーダイコンは たこれは聞いてない僕はまだ粘るフェイスキャンプ教員が辞職しましたやはり最初に捕まってた人がリボン使ってくれててフェイキャン教員はバベチリ持ちでした